前原誠二君委員長前原君、えー、国民民主党の前原誠二でございます上田先生よろしくお願い申し上げますまずデフレは貨幣現象とお考えなのかつまりデフレは金融政策で変えられると思われるかお伺いいたします上田参考人これはあの経済学の教科書には よく、えー、究極的にはデフレあるいはインフレは貨幣的減少であるという記述がございます。しかし先ほどあのちょっと申し上げましたようにもう少し分かりやすい見方としましては、えー、デフレインフレあるいは物価は基本的に在サービスの需要と供給で決まっていくものである。その中で、えー、需要 大サービスに対する需要の一つの決定要因として貨幣的な要素があるでそれが中長期的あるいは短期的にも強い影響を及ぼすような局面と最近の日本のようになかなか影響が力強くは出てこない局面と両方ある後者のような場合にはある程度の期間をとってもなかなかデフレ が経済的な現象であるというふうには見えないということもあるかなというふうに思っております前原誠二君。先生は過去のご著書で、流動性の罠に一旦陥れば、金融政策は完全に自力ではデフレを克服する道具足りえないと、別の経済のポジティブなショックが起こり、経済が流動性の罠から脱出するという可能性があって初めて、持続的な金融緩和のコミットメントが意味を持つと。 言及されておりますけれども、何が今、じゃ必要なのか、そして政府に求めるものがあるとすれば何なのか、お答えいただきたいと思います上田参考人。おっしゃるように、あの金利が非常にゼロ近辺まで落ち、えー、下がってきてしまったところでは、これ、先ほども申し上げましたように、 金融緩和の効果は弱まるという面はございますそれでも過去10年は単金利ではそうであるけれども上金利ではまだプラスであったのでそこを利用して量的質的緩和をやってきたということであるかと思いますそれを申し上げた上でやはり何らかの要因によりまして金融政策以外の要因が物価を上げる方向に 動いいいいててくれるととととうここは中央銀行にとってはありがたいことでございます政府が力を入れてらっしゃいます賃上げの促進、あるいは成長戦略、これが経済にプラスの影響を及ぼしつつあると思いますが、こういうのが引き続き出てくるということは、賃金物価の好循環に向けて、非常に好ましいことであるかなというふうに思っております。 前原誠二君、はいまあ、黒田総裁、10年間、ずっと異次元の金融緩和を行ってきたわけですけれども、ずっと続けてきたことは正しかったと思われますかいかがですか上田参考人。やはりあの 2% の目標というものを前提といたしますと、えー、っと。 金融緩和でそれを達成するというのが日本銀行の責務でございますので緩和を続けるということになりますしえ当初はおそらくえー量的質的緩和えその一例としましてえそれまであまり行われていなかったえ長期国債の購入を大量に行うというさまざまなえそれも含めましたさまざまな質的緩和の手段を取ることによって 金融緩和の力が強まり、えー、それほど長い期間を置かずに 2% に、えー、到達することができるという目論みで始められたと思いますけれども、さまざまな外的なショックの影響もあり、えー、長い期間がかかっている、えー、その中で、えー、金融緩和をいろいろ形を変え、付け加える 要, 要素を付け加えつつも、えー、継続。 えー、されたという決断はやむを得なかったのかなというふうに思っております。前原誠司君、まあ、私もですね、経済を落ち込めば財政出動や金融緩行を行うことは当たり前だとあの思っております。まあ一種の緩不弾。しかし10年間もずっと金融緩をを行い続けることは、例えばゾンビ企業を生き残らせるなど日本の競争力 潜在成長力をむしろ押し下げたのではないかという見方もありますが、それについてはいかがお考えですか上田参考人、えー。一般論として、長期にわたる金融緩和、あるいは低金利が経済の新陳代謝ですか、この機能を低下させてしまうという指摘があることはあの承知しております。 ただ、それでも、えー、理論的なことを申し上げますと、えー、例えば国債の金利が極めて低位、例えばゼロであっても、えー、不健全な企業についてはその安全資産のゼロという金利にスプレッドを載せて貸し出しをするという形で、うんえー、と新陳代謝を、えー、進めるという対応は、えー、企業資産レベルで、えー、不可能ではないと思います。 ただその上で、現在、まだ基調的なインフレ率が 2% に達するというところには間がある、そういう意味で経済に力強さが欠けている状態では、金融引き締めを急に行うと健全な企業に負荷をかけたり、新しいビジネスの芽を摘んでしまうという恐れがあるかなというふうに考えてございます前原誠意君。はいえーっと今